男神武蔵と申します、えー、2日目の演舞になります、えー、ちょっとねスタンレてますけども精一杯踊っていきたいと思います、えー、秋田の子ず恋山そして山形の武レップこの剣をまたいだコラボでございます多分珍しいコラボなんじゃないかなと思います、えー、この会場を盛り上げていくべ精いっぱい踊りますのでご声援のほどよろしくお願いします 月下のもと夢みた残る思い奏でおう斬新無双月下早々 はい。